この町でどうしても知りたい情報があるとき行くべきところは一つだけでねあっ偉人町の情報の吹きだまりつまりコミジュルだよコミジュルああもし誰かが偉人さんの金庫をぶち壊そうとしてるとしてまあ今回で言うとその誰かはま淵ってことだけど その異変にコミジュルが気づかないわけがないよなんせ連中はこの町の情報で飯を食ってんだからね<笑>偉人町にも情報やってるのがほぼにいるだがそいつらのネタの大半は元をたどりゃコミジュルが情報源だあ<笑><笑><笑>一体どうやってんのか分かんねえが連中は精度の高い情報を手に入れる仕組みを持ってるらしい なるほどね他に当てがあるなら別にコミジュルでなくてもいいよよそでマブチの店長殺しが証明できるんならそれも結構お前らが答えを持ち帰るまでは頭達も生かしとくよ<笑>ただしとんズらはできないからね偉人中を出ようとしたらその瞬間こいつは殺す そしてお前らはもちろん、その家族、友人、知人もただじゃ済まさない。ちょっと何よ、それやめとけ。常識が通用する相手じゃねえよ。まあ俺もさ、正直、必死なんだよね。もしマブチが裏切ったとなると、うちは真っ二つじゃんそしてその時、清流会とコミジュルがどう動くか。 頭使っていろいろ備えとかなきゃなんないしまあまぶちが黒だったらの話だけどさでももしまぶちが白だったらここにいる全員楽には死ねないからねそことこよろしく笑顔で言うんじゃねえよじゃあまぶちがその店長を殺したってことを明らかにする証拠それを見つけてきてよ春日 もうここで俺らにできることはなさそうだ分かったもう知ってると思うけどコミジロは半端じゃないよ証拠を手に入れても奴らに消されちゃ意味ないからねではお気をつけってどんだけ嫌味だよ春日さっさと動くしかねえぞまあ分かった 私にできるのはここまであとは自分たちで何とかしてくださいそうね この辺ってもうすでにコミジュルの島だやばそうな空気だちょっと何そんな深刻そうな声出さないでよなちょっと待ったあだ誰あれこんな暗い夜にサングラスかでもいい女だなまあ確かにモデルみてえだ<笑> あの手の女は性格悪いのが多いわよ美人ってのはそれなりに一癖あるもんさそれも魅力なんじゃねえか何その変な理屈ちょっと聞こえてるわよ誰なんだまさかコミジュルの人間かうんわかんねえよよし聞いてみるしかねえなおい春日いやあどうも俺の名前は こんばんばは春日一番と愉快な仲間たち俺らのことは承知ってことかいええもちろんもちろんときたが。みんな危ない人じゃねえみてえだぞつまりあんたコミジュルの人間だよなそうねえ どこが危なくなくいのよまあまあじゃあ俺らがここに来た要件も分かってんのラオマーがソープの店長を殺したと示す証拠それがご希望の品でしょあるのそんなものが多分ね案内するわトントン拍子じゃないのまあそうだな美人に根っからの悪党はいねんだよ そのスケベ根性いつか絶対ひどい目に遭うわよこっちよついてきてあのさ<笑>俺ら少し前にコミジュルの人達と揉めたことがあるんだけどへえスナックの人達に頼まれてほら東電の件でもうすんな話でしょあ、そういやそれならいいんだけどさ<笑>そんなに怖がらないで。 怖がるって。<笑>あれそんな風に見えちゃってる？大丈夫よ。でも怖がってる顔もなかなか可愛いわよ。そう。まあたまに言われるんだけどさ。<笑>どいつもこいつもだらしない。<笑>い<かが><笑>なんかずっと人気がないよなこの辺って。 カスガ俺はこんな奥まで来たことねいここらはもう完全に小身汁の懐の中だなあ、そんな気がするな私ももう引き返せねえってことかどうしたのひそひそ話なんかしてな、なんでもないんだよ失礼う ん, うんうん 気が進まないなら帰ってもいいわよ別に無理にとは言わぬよく言うわ私たちにはもう選択肢がないってそれも分かってるんでしょ意地悪なこと言わないでよそうねじゃあさっさと行きましょうよ分かったわなんか女の戦いおっかねえな って意味らしいなるほど納得だねてかこんなに電線引き込む意味って何なんだご希望の品はこの一番上よ じゃねえか。俺んちで見るのよりやけにでかかったからついなあなみんなもっと驚くことがあるぜえ女が消えたえバカ野郎一番なんで目離したんだよあんたもだろうおい、静かにしろって誰かいるぞ ボウガンだコミジュルのやつかどう見ても歓迎されちゃいねえな気持ち悪いおめんかぶりやがって<笑>なんだよボウガン一本でもう終わりかい何も言われのかなら 次はこっちょっと<タッ>おい。 Oh. oh. っってやったぜ<笑>生きた心地がしなかった生きてるのが奇跡だスカートの中見えなかった いいですね皆さんお見事でした<笑>お前ご無礼いたしましたお許しいただけますかマブチの牢で俺らを助けてくれた覚えていていただけましたか嬉しいですねこないだは助けてくれて今回は襲ってか こちらにも事情がございまして申し訳ございません<笑>何こいつ嫌な奴んイケメンだって褒めてたろイケメンだけどあいつは嫌い私はコミジロの参謀を務めておりますハン・ジンと申しますハン・ジなんでお仲間に俺らを襲わせたんだ 改めてあなた方のお手並みを拝見したかったもので彼らにも決して殺すなと念を押しておいたんですがね<笑>だんだん本気になっていくんで正直ヒヤヒヤしましたよ笑わせんなもっと本気出してもらってよかったんだぜで俺らの実力はわかってくれたってかええあなた方はお強いでも 私一人で十分抑え込める程度かと判断しました何だとそちらのご用件は承知しています理解が追いついていないでしょうがなかなか危うい立場にいらっしゃるようだそのあたりもじっくりと勘で含めるように教えて差し上げますまどろっこしいなシンプルに言ってくれ時間がねえんだよ大事なことですからねし しっかり理解していただかないと困ります。だからバカにでも分かるようにお話しさせていただくつもりです。あくまで親切心からですよ。<笑>それで煽ってるつもりかい。バカで結構俺のことどう思うとこっちはへとも思わねえ<笑>個人的には好きですよ。あなたみたいな人。ではどうぞこちらへ。 完全に舐められてるなぁ俺ら<笑>言わしとけいいんだ本当ムカつくイケメンよね美人もイケメンも癖が強いのが多いね。まったくねその点みんなはいいよねどういう意味だ何でもない コミジュル以外でここに入った人間はほとんど記憶にありませんあなた方は特別な客ですですからもっと喜んでくれてもいいんですよ<ペー> これが偉人町における我々のしのぎです町の防犯映像潜伏しているコミジュル構成員の隠し撮り映像その他様々なカメラをのぞき見できるようになっていますですがこれだけの情報システムです維持するにはここの自家発電だけでは賄いきれませんそんなわけで町中から東電してるわけかええお察しの通りです 偉人町において我々は比較的に新参者でしてね清流界やハンピン・リューマンとの島争いに遅れを取りそのおこぼれに預かったのがここコミジュルというわけですああ我々はこれらの映像から導き出される情報を商品としてそして武器として自分たちの身を守っています身を守っている コミジュルの勢力は清流界やハンピン・リューマンほど大きくはありません真っ向勝負の戦争となれば勝ち目はないでしょうですから彼らを適度に敵対させて均衡を保たせるバランサーでいることが我々が生き残るための戦略となったのですバランサーどういうことだ例えばもしハンピン・リューマンの誰かが 清流会の島に手を出したなら我々は即座にその情報を清流会に流します均衡を崩そうと動いた個人の情報を徹底的に調べ上げその友人家族の居所も敵対組織に渡すのですそういう活動する我々の存在によって起きた火種も小さな段階で鎮火できますまた新たな火種の抑制にもつながりますつまり 横浜は3つの組織の3つ組状態というよりは2つの大きな組織とその間を取り持つ情報組織で成り立っているのかだからバランサーかそういうことですハンピン・リューマンも清流会も我々には感謝しているはずですよ感謝状をいただいたことはありませんがねちなみにもし火種を起こした人間がいたとして その始末もコミジュがやるのかケースバイケースですが我々が手を下すケースが多いですねそして少々痛い目にあっていただくこともあればこの世から消えていただくこともありますあくまでビジネスとしての活動ですがねじゃあもしかしてマブチももう始末したってことかい<笑>ラオマーはまだご存命です ですがあちらのモニターをえっ乙姫ランドの店長の死亡推定時刻その直前の店先が映っていますラオマーとその一味の姿もおおおこれはまさに動かぬ証拠だ俺らはこいつを探してたんだもちろん承知してますよ今の映像を見ればまぶちは黒 ハンピンリューマンの蝶もそう納得するでしょうはっしかしすぐにはお渡しできませんあなた方にはまだお目にかけたいものがありますどういうことだご覧になればわかりますよなんか雲行きが怪しくなってきたがょぼくれた声出すなって頼むぜ相棒 近くまで行ってもらって結構ですよ。 偽札エンド偽札だまた偽札いやマブチのとは別口かどうなってんだラオマーの偽札とは出来が違うわよあっちは所詮マフィアの一時しのぎ 少し見れば仕事の雑さが透けて見えちゃうでもこっちはミクロ単位まで正確に複写する最新の印刷システムで作ってるの<笑>もう会えないかと思ったぜ寂しかったいい女が急に消えれやそりゃ寂しいってもんだ私もちょっと準備する必要があったの化粧でも直してたってのかやっぱりあなた面白いわね いい感じだわちょっとごたくはいいから話を進めてよあんた誰なのよ少し言葉を慎んでいただけませんかいいのよじゃあご紹介さしあげましょうかはい何なの皆さんこちらは孫ヒ我がコミジュルの総帥です 総帥この姉ちゃんがコミジュルのボスは女マブチの倉庫で妙な紙の束を見たでしょ箱に詰められた白紙の束白紙の束箱に詰められたああ見たよ あれはとても特殊な紙なの大陸の工場で成分を調合されて生成されたものをハンピン・リューマンが取り寄せてる中国で作られてんのかなるほどねそしてここで作られてる日本円も同じ紙なのよえじゃああんたらはハンピン・リューマンの倉庫からあの紙を盗んで日本円を盗んでないわよ あの紙はもともとここで日本円を作るためにコミジュルが用意させたものなんだからはどういうことだまずコミジュルが日本円を作るために紙の製造をハンピン・リューマンに依頼する出来上がった紙は一旦マブチの倉庫に届くそしてハンピン・リューマンの人間がここに届けてるという流れよハンピン・リューマンの誰に依頼して誰がコミジュルに届けてくれてるんだ すべてハンピン・リューマンのトップ蝶よじゃあ蝶はそれを知ってるんだなもちろんよ蝶に黙ってそんなことできやしないわあの紙は日本円の偽札の材料じゃあ人民元の方はどうなんだいあれもコミジュルのビジネスなのかいそれともやっぱりハンピン・リューマンの そのどちらでもないえあれは言うならハプニングねマブチの部下がある日倉庫に見たことない紙が大量にあるのを見つけたのよその男はかつては偽札ビジネスを成りわにしていた人間だったのそしてマブチに提案したあの紙を少し加工すれば精度の高い人民元が作れる マブチが考えたんじゃねえってことか<笑>よその人間をどうこう言うのは気が引けるけどマブチはそんなに頭の切れる人間じゃないわよいい部下を持ってラッキーだったのは事実かもねっ蝶はマブチが人民元を作ってるの知ってんのかあんたから教えてやんなかったのか教えたわよでも蝶はすでに知ってたわ でも見てみぬふりよだって人民元の製造をやめるように指示したとして紙の使い道を部下に聞かれたら蝶だって説明に困るましてや日本円製造ビジネスはお金になるから蝶もやめたくはないそれにマブチの会社の維持のため部下の生活のために人民元が使われてるなら多少は目をつむるそれが蝶の判断なんでしょうじゃあまぶは同じ紙で日本円が作られてることは 当然知らないわよしかし知らないこととはいえもったいないことしてくれるよねあの紙は縁をするための特注品オーダーメイドなのにオーダーメイド知ってる縁の紙は三つまたった植物から作られるのただし他の原料や配合そして製造方法は日本の国家機密なのよねあの手触りはそうそう再現できないってわけ じゃあ、なんであんたにそれが作れるんだある筋からその情報は漏れていたもう何十年も前に何十年も前そんな話警察でも聞いたことねえぞでしょうねあなたじゃまだ若すぎるもんえああいや意外と若くもねえんだな真に受けてんじゃないっつも<笑>そう だからほとんど誰も知らないはずのその偽札を何であなたは持っているの<笑>一番おっやっぱりこの万札はこの場所から漏れたエラー品ねどこにも存在してはいけないはずのの。 あなたはどこからこれを我々の監視システムはあなたがこの町に現れた時からの様子をずっと捉えていました当然その偽札を手にしているお姿もですですからゆっくり話を聞かせていただきましょう我々はようやくその機会を得た あった事情は分かったがよそいつは俺にも何なのかわかんねえんだ本当に何も知らないのあ<笑>本当だ私が打てないと思ってなめてるのいややるときはやる人だって思うぜ。 念のために聞いてみたのよあなたが写っているここ数日の映像は全部調べさせたでもあなたはその偽札が何かまるで分かってないみたいだしそもそもこの土地へ来た時には撃たれて死にかけてたわよね知ってんじゃねえかつまりあんたにはここに来た特別な目的があるようには見えないまあそんなに頭も良さそうじゃないしね<笑> もっと言い方ってもんがあんだろうでもお前は違うななンぼー俺が何だって言うんだお前が偉人町に現れたのは半年前ホームレス街からよくこの建物を盗み見してた。 他のホームレス仲間には目もくれずにいつの間にそんな写真をなのに偽札を持っていたカッサが一番とだけは急につるめようになったなんでだナンバは村長に俺を手当てするように言われてそれでじゃあナイチンゲール将校軍看護師が患者に惚れちゃうあれ違うだろお前はこの偽札がコミジュルのものだと知っていたな どうなんだ？答えがナンバー。まだ総帥が話し中だ。 黙ってちゃ話が進まないよお前は誰なのナンバー、U ・ユー41歳元看護師あのねそういうこと聞いてるんじゃ秋葉正一は俺の弟だえ秋葉正一フリー記者の秋葉はペンネームで本名はナンバー正一だ<笑> 秋葉正一はあんたの弟よ待てや何の話してんだ半年くらい前どっからか偽札のことを嗅ぎつけたフリーの記者がいたんだよその名前が秋葉正一ところが偉人町に入り込んで数日後どこかに消えたどこかに消えた冒んじゃねえ<笑>その消える直前に俺は弟から連絡を受けてた あいつは自分が監視されてるらしいって言ってたコミジュの連中にな<音楽>お前らあいつを弟をどこにやったそうか消えた弟を探してお前はこの町に伊人町には 肉の壁があると聞かされてたよそ者がその内側に入り込むことはできねえともなだからオラホームレスに化けて彼らのネグラに潜り込んだあそこからならコミジルを近くから監視することもできると考えてそうだでもずっと何の糸口もつかめずにいた お前が来るまではな一番お前は変な札を持っていた俺はすぐに気づいたこれは弟が追っていた偽札だってなやっと掴んだ手がかりだ その瞬間から俺は絶対にお前から離れずに追ってやろうそして偽札を入手した流れから弟の手がかりを聞き出してやると決めたんだでも<笑>蓋を開けてみりゃ俺以上にお前は何も知らしなかった笑っちまうよなそうだったのか お前は嘘がつける男じゃねえってことくらい分かってるさ偽札のことを何にも知らねえんじゃこれ以上つるむ理由もねえ俺はよ近いうちにお前の前からドロンと消えるつもりだったんだだってよだってしょうがねえだろナンバーでもこんなことになるなんて 一番すま ん, 一番すまんみんななんちゃんお前ら俺の弟をどうした殺したのか弟は生きてんのか死んでんのか それぐらい教えろ教えてくれたら俺はどうなっても構わねえでも一番たちは関係ねえ俺を殺してもこいつらだけは助けてやってくれ 紛れ込んでいたネズミは彼一人だけだったみたいねひとまずあなたたちは客人扱いにする蝶にも気に入られてるみたいだしねよちょっと待てやどこへ連れて行く気だ俺らの仲間を仲間 あなた今の話は聞いてたでしょあの男は自分の損得感情であんたを騙してたのよ出会った最初からねそんな人間を仲間って呼ぶのな あ, あそうだな俺がナンバーを仲間って簡単に呼ぶのは違うのかもなやっとわかったの勘違いすんなあいつは俺にとって 仲間以上の人間だって言ってんだよ何だって俺はここに流れ着いた時あいつに手当てされなきゃ死んでたんだナンバーはな俺の命の恩人なんだ俺は命の恩人に仲間にしてもらった立場なんだよ ンバの目的は行方不明の弟さんを見つけ出すことだ親兄弟の心配をすることが損得感情だとは俺は全然思わねえあんたらよりもあいつの方がよっぽど筋の通った生き方してるぜっ<笑><笑> 忘れんなよさっきよ、うん、一人で俺らを止められるとか言ってたな、うん、この何してんの人を集めな<笑>やれるもんならやってみろや皆さん<笑> <笑>やるもんですね逃げるぜナンバー一番立てナンバーすぐあらたがくるぞ頑張ってくさえ、やってやるよやってくれたねカス一番 可愛げのあるバカだと思ってたよ俺もあんたは腕っぷしの強いべっぴんさんかと思ってたんだけどな結局とんでもないお人よしの厄介者だったわね結局あんただってとんでもないドエスのアバズレだろ<笑>そういうとこが妙に可愛いんだけど、ね、始末するのがもったいなくなっちまうじゃないかいやみったらしいお世辞はいらねえよ しょうがの女出ないと痛い目見るよ修行とサンゴロッサちょいったんの縮まっ おさんを探してることを最初から知ってたも、俺はあんたに加勢してたぜ結果は同じで、俺はそんなにケツの穴の小さい男じゃねえよ気にすんなイチでもみんなはほっといて俺だけ俺だってケツの穴は小さくない私だってケツのっていうか気持ちは同じだってもアダさん ちゃん本当にいいのか一番しつけ早く行けすまねえいやさっき行かせねえよ逃げたやつなんてほっといてもっと俺らと遊ぼうぜ損したんよ貴様らそんなに怒ると。 スストレスでけ込むぜやっぱ女はおしとやかなのが一番じゃねえかヒステリックなのは男受け悪いよサンヒオバちゃんこの私にふざけた口を聞くな お前たちの力を見誤っていたよ春日一番<笑>なら今日はもうこんなとこにしとかねえかそれは彼の報告次第だよ何はははははははははははは たナンバーのイージンチュエーパンデシチャバソンヒーナンバーは取り逃がしたとのことですソンヒー<笑><笑>やったねお前たちは自分が何をしでかしたのか分かっていない殺されそうだった仲間を助けた俺らがやったらそれだけだぜ我々の偽殺が外に知られば 偉人町は無種の血となり瓦解するんだ瓦解偽札の件が原因で町が崩壊するってことかへえでもそれってクリーンな街になるってことでしょいいことじゃん簡単に言うんじゃない町の秩序機能その全てが崩壊するんだそれは絶対に許されることじゃないじゃあそれを防ぐためにあんたナンバーを探し続けるつもりだ 当たり前だナンバーまだ肉の壁から逃げ切れてはいないはずコミュジュルが全力を挙げて必ずやつを見つけ出す見つけてどうするもちろん殺すどうしても当たり前だ<笑>じゃあ俺らもやるしかねえな何をだ あんたらが難波を狙い続ける限り俺らも難破を助け続けるじゃあとはお互いの根比べだどっちが先に値を上げるか楽しみだなふざけるなふざけちゃいねえよ本気だぜそろそろ俺の性格も分かってるはずだろう<笑>まっ なんやろうだそう向きにならねえでよナンバのことは見逃してやっちゃもれねえかあいつは余計なことをあちこちに行ったりしねえさ<笑>それはもう私の一存では決めかねるなはああんたコミジュルのトップだろあんたが決めてくれさえすりゃ春日はあ今夜2時 中華街の平安路本店に来るそこでお前たちに合わせたい人間がいるナンバを生かすも殺すもその人間次第何だと遅れるなよ平安路で何があるってんださあな俺に分かるわけねえだろアダチさん夜中の2時までならまだ時間あるよああ ならそれまでに調べておきたいことがある何ナンバはホームレスになりすまして半年間コミジュルを探ってたそういう話だったなうん、ええ、ンヒはそう言ってたなホームレス街のねぐらにまだナンバの荷物が残ってるはずだそいつを調べたいんだ何か手がかりが残っていればコミジュルより先にあいつを見つけられるかもしんねえ ホームレスいかイ子も連れてくのかちょっと今さら何言ってんの私も行くに決まってるでしょ Oh. あの。 嗯、ね。 ちょっと うわ。 そうか 嗯嗯嗯 ちょっと<笑>本当にここだよな誰もいねえじゃねえかそんなビビった声出さないでよ怖いの元刑事でしょ直近は何年も教習所員だった足立さんは怖いんだ 高級店ってのが苦手なんだろうまあ定食屋が専門なんだな何よ情けないわねすまん時間通りのご到着ですねでも皆さんはもうお待ちですよ別に遅刻じゃねえんだ謝る気はねえよもちろん私に謝罪など結構ですとはいえあの方達をお待たせしていることはお伝えしておこうと思いまして あの方たち誰なんだよさあどうぞこちらへご心配なさらずにカスガさん今ここに危険がないことはこの半順儀が保証します<笑>さっき俺らに銃を向けてたおめえに言われても信じらんねえなここは肉の壁の外です先ほどとは状況が違いますお分かりで です。ソンヒの声ね。だな。<笑><笑>やあ、春日君、元気。 長それに何あのおじいちゃん誰なのこらやつは星の竜兵清竜会の会長だええということはじゃあこの3人はああ偉人さん そのトップ全員がこの場に揃ってるってことだカズナよこれは一体どういう状況だ